はい、皆さん、こんばんは。今日は皆様にご報告がありまして、動画を配信させていただきます。ご存知の方も多くいらっしゃるかもしれないんですけれども、私のチャンネルなんですけれども、今回ハッキングの被害に遭いました。テスラモータースというチャンネル名に変えられてしまって、イーロン・マスク氏がライブ動画を配信するという、まあ、異例のハッキング被害と、 いうことで、2月の頭から先週、今週の前半までハッキングの被害にあっておりました。まあそれによって、まあ、登録してくださっていた方、400人ぐらいの方がそれに気づかれてチャンネルを解除されたんですけれども、まあそのまあ大変ご迷惑というか。 今回のハッキング、ののの被害に対ししししてまままずお詫びを申申上げたたいいいと思す訳ござせんで今回ハッキングなぜ起きたのかということで、まあ、YouTube チャンネルをやられている方とか、まあ、Google のアカウントを持っていらっしゃる方も多くいらっしゃると思うので、まあ、参考までにちょっと簡単にご説明しておくんですけれども、私、案件をよくやっているんですけれども、MSI という、 会社はご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、パソコン、ラップトップであるとか、まあ、その辺のパソコンですねで。その辺の案件のメールが来たんですね。でその時に案件のメールが来て、まあ、結構内容としてはかなり好待遇だったっていうのがありました。でそこで、まあ、添付ファイルがありまして、その添付ファイル自体が、まあ、3つだけ。 その添付ファイルというのが、その案件の商品のカタログだという風に書いてあったんです。で、そのカタログ、その案件、そのカタログを開かないとどういった内容の案件の紹介をすればいいのかっていうのが分からなかったので、そのカタログをまあ開かざるを得ないということがありました。で、そのカタログを開いたらば。 まあ、実は Windows でないと開けないというふうに書いてあったんですよ。書いてあったんで、まあ、私 MacBook 使ってるんで Windows じゃなかったんですけれども、まあ、Windows のパソコンにまあ移して開いたんですけれども、全然開かないということだったんです。で、なんかおかしいなと思って結局開かないじゃんと思ってで、先方にメールをして開かない旨を伝えたということなんです。で MacBook の方私、使ってるんですけれども、MacBook も、1回、そのデータを回答して、一度、開いているというのがあって、おそらくその時に Google のアカウント、もっと言うと、パスワードをハッキングされてしまったということですで、その使ってるパスワードを相手方に見られてしまって、第三者の人間が私のアカウントに入って、パスワードを変えてしまった。さらに 二元パスワードになっているんで別 の, 別の端末にも今、紐付けをされてるわけなんですけれど、別の端末、私で言うとその携帯のメールなんですけど、そのメール自体も変えられてしまって、ってもうどうしようもないといった状況でした。結構そういった経験をされてる方も、まあ、結構ではないと思うんですけど、まあ結構、それなりにもいらっしゃる。YouTube を運営されてる方で、まあ、乗っ取られたこともある方もいらっしゃるというのは聞いてるんですけれども、そうなると、 YouTube の, そのクリエイターサポートという部署があるんですが、おそらく Google のガイドラインでは多分直接はつながらないと思うんですけれど、私の場合、MCN ということで、YouTube の, そのチャンネルの運営サポートいうのを受けているんですね。その運営サポート の, そのスタッフさんと私とで、いつもその YouTube のチャンネルをど う, いう風にやっていったらいいのっていう、いろんなまあ YouTube を運営していく上での。 まあ、ディスカッション、まあ、いろんな情報をまあ聞いたりしているんです。で、今回、たまた ま, まあ私、更新時期で、更新するかしないかっていう話をしていて、更新することには最終的にはなったんですけれども、うんうんまあ、その後ハッキングにあってしまって、でその方にまあ相談をして、でどういうふうにしていこうかねということで、Google のアカウントを乗っ取られてしまうと、取り戻すの結構大変だったりするみたいです。でツイ o、まあ、ー l e 自体も Twitter やってるみたいなんで、その Twitter の, のメールから Google のサポートにはつながるようにはなってるみたいなんで、まあ、おそらくは、NCN に加入されてなくても、Google のそのスタッフの方、YouTube の, そのクリエイターサポートという部署があるので、そこのスタッフの方がおそらく対応はしてくれるんではないかなとは思うんですけれども、まあ、私自身も今回、初めてだったということも ます、あ、し youtube 今、収益化収益自体はそんなに大したことはないんですけれども、やはりメディアとしてすごく注目されているものなので、まあ、そこを o u t u b e のそのチャンネルからいろんなその仕事が流入してくるっていうことが多かったりしますので、それが停止になってしまうと、仕事自体も今回、かなり支障が出てくるというのがあったりします。 まあ、テレビ局で言うとまあ、テレビ局がなくなってしまうというような、まあ、そういった状況になるわけなので、何もその情報発信ができないような状態にまあ、陥るということで、まあ、かなり深刻な問題。もう自分のその YouTube チャンネルというよりは、いろんなお客さん味客の？ コンテンテツ私、今、配信しているという状況なので、いろんな方にこう迷惑をかけるというのがあったりします、なので、もうかなり今、もう YouTube 自体も、まあ、私のチャンネル、そんなに規模が大きいものではないんですが、でもやはり今、もう2万人超えてくると、それなりにやっぱり規模と規模感としては、かなり大きくなっているんだなということをまあ改めて実感したというところがありますので、まあ、今後はそういった変なファイルを開いたりとか、あとやっぱりアカウントですね。 結構厳重にアカウントの管理をしていかなきゃいけないということを改めて感じたということですでまあ皆様にも視聴者の皆様にもご迷惑をおかけしたということがあったわけなので、まあ、今回ちょっとまずお話をさせていただいたということです今後の話なんですけれどもやっと1年ちょっと経って今ノアボクシー今日納車になったんですけれども、まあ、今後はこのノアボクシーとともに まあ、車のレベルはもちろんなんですけれども、車のまあカー用品、まあ、カーガジェット中心に、ユーチューブの動画、皆様の有益となる情報をまあ提供していきたいなと思っております。まあ、本来でしたら、まあ、ステッパーゴムを降りて、まあ、すぐにこのノアボクシーが来る予定にはなっていたんですけれども、いかんせん、半導体不足の影響という。 かなり今 も, 今もまだ続いていて、トヨタの工場自体のなかなか稼働率も上がらないと、生産効率というのもまだまだ上がっていないというような状況で、まあ、作るのはもう1日で車ができちゃうといった状況ではあるんですけれども、その生産ラインに乗るまでに、もう1年ぐらいかかってしまうといった、まあ、そういった状況になっているので、まあ、今後もまだまだ私もこの車、 受注注文したのが2月の半ばだったんで、まあ、ちょうど今1年ということで、まあ、それでも注文してからただそんなに遅い方ではないと思うんですよ、まあ、まだまだ車の納車を待たれてる方も多くいらっしゃると思いますんで、まあ、そういった方々に向けて有益な情報というものを、まあ、今後も提供していきたいなと思っておりますてことこで、まあ、今回は 私の今回のですね、YouTube チャンネルのハッキングについて、それから今後のこの YouTube チャンネル、モーターマンオンラインの展開について、今回はご紹介をさせていただきました。まあ、引き続き、モーターマンオンラインチャンネルをどうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。